ハハッ早く行けエリー俺はやるぞ海賊王に俺はなる行こうか。 前まで行って来い<笑>ロジャー<笑>どこの誰だお前は<笑>ロジャーすべてが必然であるかのように はやおら形を成していくとかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。 メメラメラの実はお前には渡さねえぞ麦わらのルフィ何者だルフィ先輩に気安く声かけやがって俺だよルフィおいお前俺はルーシーだ見ろマヒゲ したくらいで弟の顔がわからねえわけねえだろ 昔、エースとお前と三人で酒かきをサーボー<笑> な, なんだよ一体今までどこにいたんだよ俺、レ一きり死んだんだと思ってたありがとなルフィ生きててくれてうれしい 殺されてああエースは死んだけどお前だけでもよく生き延びてくれた俺は何もできず2人の兄弟を失うところだったっお前まで死んでたら一りぼっちになるところだったありがとう生きててくれてありがとうルフィ メラメラの実は俺が食っていいかうんそれがいいそれしかねえ つい状況だおもちゃかが解除されたってのかえー、こりゃたまげた思い出したああ私にはお父様がいたの<笑><笑>何言ってんだおめえそれがどうやら<笑>この国のからくりだったようだなレベッカ とまず、試合に蹴りをつけようものには必ず核がある流走龍奏剣龍息吹<笑><笑> よメラメラの実もらっていいよなメラメラを食いやがってエ<笑>ースもらうぞお前の技 俺はいずれ世界一の大剣豪になる男だお前とは格が違うう入ったら一気に潰してやるロロゾワンズーラ !!!9000 億人世界 戦に集まって商戦世界三条結んで決めぬものなし三刀流扇一大参戦大戦世界 てめえの覇気が俺の覇気を上回ってたらな。 破壊、消えぬものなし三千世界運ぼれすら己の恥と思えすべての刀剣は黒刀になりうる箱運<笑>ぼれなし。 レベッカ教えてやるぞお前の母スカーレットを撃ち殺したのは俺なんだよ<笑>銃の方がいいよなスカーレットの銃でしょ ふ二人も奪われてたまるかお父様すまなかったエレベッカ未来のないおもちゃだった私には戦いを教えることしかできなかった母親に似て心の優しい君なのに。 戦わなくていい人間に戻った今もう二度と娘に剣など振ラせやしない貴様は私が討つそんなに死にたりゃ一瞬で殺してやる万月 I'm a- ゼットメイドの頭を叩き割ろうとしただけだ。八<ペー>王職の衝突。 がりの海賊がヒーローの真似事か俺の邪魔をしやがって違うお前が俺の邪魔をしたんだ俺の友達を泣かせて俺の仲間を怒らせたお前と鳥籠が俺の邪魔だ<ス>よっホース な冗談ホッドスレッド全てを破壊してやる。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 私が父親でいいのかうん一緒に暮らそうよお父さん ドフラミンゴを倒したルフィ達はバルトロメオたちの協力を得てドレスローザを脱出しサンジ達と合流するためゾウに向かうその戦場ルフィは共に戦った海賊たちから傘下に入れてほしいと懇願されるだが差し出された親子杯を断った親分や大海賊じゃなくてもいいだろお前らが困ったら俺たちを呼べ必ず助けに行くから 一緒にミンゴと戦ったことは忘れねえよ自由を重んじるルフィの真意を理解したバルトロメオたちは一方的に古文盃を飲み干しここに海賊連合麦わら大戦団が結成される君は今まで通りでいい麦わら僕たちは勝手に君に忠誠を誓ったんだ何かあれば勝手に命を懸けて参上するそんな奴らがいても損はないだろうこたの御恩に報い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 無抵抗のお前を力の限り傷つけただから俺は今さらお前の船には戻れない二つ大音あるクソジジイおよび俺が育った故郷海上レストランバラティエを人質に取られているだから俺は結婚式から逃げるわけにはいかない三つ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 うん理解したら消えてくれ。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 俺たちがいる。指揮をぶっ壊そう。俺がいる以上。出航などさせねえ。 みんな必ず戻る に開る強敵と向き合うほどにお前はますます強くなるこいつやはり低確率で俺と同じ未来を見てやがるなそに消されると万が一もあるな落ち 何がおかしいんだお前ら。おー の薄<笑>っぺらい援護などするな<笑>悪かった針一本に気づけなかった俺も間抜けだ海賊の勝負に卑怯なんて言葉はね避けきれなかった俺が悪いならば麦わら これで あ, あそうだ終わりか<笑>ああ受けてたとこれでもしお前がもう答えた。 こいつもこいつも、不甲斐ねえな<音楽>おいジャック。 あんながけども相手に何を手こずってやる。竜、なんだあれ。カイドウだ。カイドウって竜なのか。奴の能力だ。カイドウは巨大な竜に化ける。えっ、ムれワてめえ何やってんだ。おい、カイドウ、ぶっ飛ばしに来たぞ。お前は。 武王になる男だゴムゴムのエレファントガーン人またに戻った。 <笑>まだ目を覚まさねえのか麦わらやしっかりしろ臼杵桃之助様外に出ては危ううございます<笑> 大将がよそんな顔すんじゃねえ<笑>悪いな不安にさせちまった約束だもんな今あいつらをぶっ飛ばしてくるからよ 死なねえし俺も仲間も誰も死なせねえ 仲間のために立ち上がり仲間を守るために戦うものそれがそれこそが われらの未来はお前だって えおまい<笑><笑><笑><笑><笑>お前 クロス大戦世界 やめすぎなんじゃねえのか奴の隙を突いて一気に勝負を決めるしかねえな私に任せて 消し炭みにしてやる シャンブルスどこ行った 退屈な世界をぶっ壊す世界最高の戦争を始めるならよ。てめえらをここでぶっ壊しちまっても面白くねえ。